名前を挙げられた理由を正しく理解しているのでしょうかどうも、政治いろいろの学部です。安全保障はアメリカに、経済は中国に依存し、どっちつかずの韓国に対して、アメリカが再び不明を迫っているようです。もっとも、当の韓国は、 不見えと気づいていない可能性があるようなのですが、中央日報や朝鮮日報など韓国メディアがアメリカ会員で韓国をファイブアイズに加える動きがあったと一斉に報じています。中央日報の記事を引用します。アメリカ会員軍事委員会でアメリカの機密情報共有対象国を従来のファイブアイズから 韓国や日本などに拡大する必要性を盛り込んだ法案が処理された。アメリカ会議軍事委は2日の全体会議でこうした内容の2022会計年度国防権限法 NDAA を処理した。NDAA は国防予算を反映した法案で議会を毎年通過しなければならない。ファイブアイズはアメリカ、カナダ、 ニュージーランド、オーストラリア、イギリスの英語圏5カ国の機密情報共有同盟。1946年にアメリカとイギリスがソ連など共産圏との冷戦に対応するため協定を締結したのが始まりだ。情報共有国の拡大は NDAA 本法案でなく不随指針の形態で軍事委を通過した。軍事委はこの指針で 脅威の地形が 5EYES の開始以降、広範囲に変わったことを認識するとし、中国とロシアを主な脅威とした。また、拡大対象国に韓国、日本、インド、ドイツを羅列した。軍事委は国家情報局 DNI が国防部と調整し、拡大する場合は利点と危険性、各国が寄与できる部分などに関する検討を経て、 来年5月20日までに議会に報告するという内容を入れた。とのことです。ファイブアイツとは、記事中にある通り、アメリカ、イギリス、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドの5カ国で機密情報を分析共有する体制です。戦後、対ソ連を念頭にアメリカ、イギリスを中心に作られました。近年では、対中国への包囲網として、 特にイギリスの政界から日本とインドの加入や連携強化の話がたびたび上がります。日本では河野太郎が防衛大臣時代に日本のファイブアイズへの加入を積極的に発言したことで話題になりました。ところが同盟以上に固い結束を持つといわれるファイブアイズへの加入の壁は厚く、日本の現行の法制度ではスパイ防止法がないなど、 加入は難しいといとうのが現実です文在寅政権で純北新中外交を続けてきた韓国。経済では旧創始国である中国にどっぷりと依存しています。輸出依存度が6割強と高い韓国にとって、中国は最大の輸出相手国であるお得意様です。韓国は習近平の顔色を伺って率先して AIIB に参加表明するなど、 中国の国家構想である一対一路に手放しで同調し中国にすり寄り北朝鮮には核ミサイルや人権問題を無視して対話を優先する融和政策を取ってきました一方で安全保障においてはサードの配備などでアメリカに依存する二股外交を繰り広げてきましたムンジェインとしては米中両みの体制を取り 良いとこどりを狙っていましたが、どちらも外交成果に乏しく、あっさり混沌を見抜かれ、アメリカ国務長官に直前で訪韓をスルーされるなど、相手にされなくなりました。20年駐留したアフガニスタンから撤退し、中国との対決に集中する構えを示しているバイデンにとって、対中包囲網の強化は最重要課題です。地政学的に、 中国、北朝鮮に最も近い最前線の国である韓国が、はっきりと姿勢を示さないのは、旗から見ると弱腰にしか見えません。ムンジェイン本人は、天秤外交として、米中間で狡猾にバランスを取りながら自国の利益を追求するつもりだったのでしょうが、あっけなく二股外交を見抜かれ、米中の板挟みに遭い、四面楚歌をとっくに通り越し、今となっては、 外交的に存在感ゼロとなっっててしまっていまいすこれまでにも安倍元首相が提案して成立した日本、アメリカ、インド、オーストラリアの4カ国での対中包囲網であるクアッドへの参加に対しても習近平への極限を損ねないように対中姿勢をはっきりと示せなかったムン・ジェインですが米中の対立が深まる中でいつまでも曖昧な姿勢を取り続けるわけにはいかず 徐々にきき状態がきつくなってきています5月に行われた米韓首脳会談では、日本の次に対面での会談だと喜び遺産でバイデンとの会談に出かけ、共同宣言に台湾海峡の平和と安全維持とアメリカに明記され、帰国後には中国に叱られてしまい、習近平の圧力に屈し言い訳三昧6月には、 ついに G8 の仲間入りと自が自参して G7 にただのオブザーバーとして参加し中国を牽制する G7 の声明にも特定の国を狙ったものではないと対中包囲網に溝を差しながらの苦しい言い訳で習近平の極言を伺っています米中の間でどちらかにすり寄っては言い訳をし国際的な信頼感を自らすり減らしています残るのは 惨めな歴史から来る大国へのコンプレックスだけです。そんな韓国にとって、今回のアメリカ下院での韓国へのファイブ・アイズ加入を迫る動きは、米中どちらにつくのか、小座フラッグどころか、不明に他なりません。韓国は民主主義国家なのか、社会主義国家なのか、どちらの体制なのかをバイデンにきつく問われています。なお、今回の報道ですが、 情報ソースを調べてみましたが、英語でのアメリカメディアでの報道はなく、韓国メディアでしか報道されていないようです。ですので、今回のアメリカ会員での動きの真意は現時点ではわかりかねます。いずれにしても、韓国政府が今回のアメリカ会員での動きを踏み絵として民進国家として最後通知を受けていると捉えれば、まだ少しはましな応対が望めるのですが、韓国のことなので、 やっと白人国家の仲間入りと斜め上の方向に突っ走って自画自賛のネタにしたりするんでしょうね。もっとも韓国のファイブアイズやクワッドへの加入、まして悲願の G8 入りは現実的ではなく、まずは北朝鮮に対する石油の背取りや石炭の不正な横流しの疑惑に応えること、中国へおもねることをやめ、民主主義国家としての旗色をはっきりとさせることが必要です。 こんな信用のない国、平気で人を裏切る国とまともに付き合うことなどできません。もっとも、中国の属国として、自在主義の中華の作法体制に組み込まれてきた朝鮮人に、今更中国からの自立を求めるのも無理な話なのかもしれません。我々としては無理に仲間入りしようとしなくても、といった感じです。少なくとも、韓国の皆さんにお願いしたいのは、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 それでは次の動画でまたお会いしましょう。はい。ということで一言タイムなんですが、以前お伝えした私の体重ですが、あれから1ヶ月ぐらい経ちましたかね。前回お伝えした時は115キロぐらいと言っていましたが、今も体重はあまり変わらず115キロぐらいなんですよね。まあ一時ね、113キロ台になった時もあったんですけど、 ちょっとね、食事の量を増やすとすぐに体重が戻ったりしてしまうんですよね。まあもちろん、沼もですね、今もしっかり食べてはいますが、ついついおかずも一緒に食べてしまうんですよね。多分こういう食べ方が横ばいの原因なんだろうと思っています。あと最近、筋トレ始めました。腕立て、腹筋、スクワットをやっているんですけど、これが久々にやると結構辛くてですね、ほんと体力が落ちてるなぁと実感しております。 ゆるくやっていこうと思っているダイエットですが、こちらの筋トレもね、継続的に実施して、ちょっときつめにやっていこうかなと思っています。以上です。